皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうか金野<笑> で, でございますー<笑>えっとですね型についてあのー、もう一つその教えそう伝えておきますね例えば正方形のですね型番がありますそれを10枚ないしは えー、12枚とかですねそのコンパクトにですねこう四角いですねこういう例えば白いあれでもいいですよあの型型ありましたでパネルになってるんですねで10枚だったら10枚その5枚ずつですねこうでーとこう広いあの幅にですねあの並べましてでまあその ではくっつきますよね、そうすると熱で、片番がですね1枚のパネルになってしまうという感じですかね。うん、で、その四角いそのあれの分だけその接続して接続して接続して、まあ、10枚だったら 10, 10, 10個も接続してそれでまあ電源入りますよね。あの電気 で電気の熱でですねそのパネルがこう1枚にパネルになるっていうことですねですからその熱がやわらかい時にですねまた切ってそのパネルの分切ってですねあのまた冷えると固まってその1枚 の, あの板に戻ると。 で、まあ、重ねてですね、そのコンパクトにですね、邪魔にならないように、こう。重ねて置いておけるということです。はい。まあ、そういう型番でしたらね、あの、自由自在に、こう。なんでも、大きさはね、あの。ね、できるのではないでしょうか。はい。 あとはもう外でやろうがう ち, うちの中でねそのぐらいの広さがあればうちの部屋の中でですねできますし、まあ、電源をですねその、まあ、家から引っ張ってですね外ですねや る, 外でやるのもあのできるとコードがね長ければできるということです皆さんこういう発想ありましたでしょうか<笑> 工場の皆さん今まであの工場で働いてきた方そういう発想がありましたでしょうか<笑>もうね本当にね頭使ってくださいねあもうね本当にあのですからそういうその型番でもその素材ね 厚みはどれぐらいあったらいい深さはどれぐらいあったらいいのかとかですねあのこ の, このふさ高さが欲しいんであればそ の, その分のですねそのパネルの白い部分をですねパパッと取って外してその上に3枚なら3枚置けばいいだけの話です、まあ、熱が伝わるまでね時間かかりますけれどもその深さをね あのー、こう欲しいっていうんであればもう3枚なら3枚重ね白い白い型番をですよ重ねて深さを作るということですねうんあとはもう温度調節ですねあの何千度いるのか何百度いるのかあのその設定ですよね要はもう電子レンジンみたいなもんです<笑> ただ、もうこう上からそのものをですね。そのこう押 す, 押, す押したいんであれば、そういう防火なんか で, で作ってですね。で、それで押し込むと。物をですね。押し込むと。いうことでしょうかね。で、その差をまあいいです。竿だから竿でですね。重りをつけてあのでもいいですし、そのどっかにね。あのまあ、く, くり。 振り付けてというか立てて竿が出ててその重りをねこう乗せて、まま、くれくれみたいなもんでしょうかで重りをねのせればその分沈んでいくとお、まあ、重りもねそのあれありますよ ね, すよね重さ重さもあのですよね一つじゃなくまあ、3, 3種類とかその。 用意して上から押すと頭使ってくださいねそういう頭の付け方してくださいね単純ですけれどももう流れでそうなるっていうそのハスをねしてってくださいねのできますんでね、うん あのもう今までのやり方通用しないよって言ってるじゃないですかだからどこへでも持ち運び OK もうコンパクトサイズなのでで重さはですねなるべく軽くしてくださいね重くするのではなくてですから鉄も最小限に抑えて使うべきところは使って最小限に使って で軽くするものは軽くすると。いうことをですね、やってくださいね。できますんで。はい、うん。だから、言ってるじゃないですか。だからもう、そういう非現実的なこと、もありえないことまで言っちゃってる人っていうのは、できるんですよ。もう、次、次、次、次。 私はねあのいや、今日常生活であの気が緩んでいるので、あのー、あれですけれども、あのー、仕事となるとそう集中するのでもう早いんですよね、こう切り替えが。これ必要なの、あれ必要なのってっ早いので私、今仕事全然その仕事っていう意識であれしてるのではないので。 あのちょっとね遅いですけれども、ね、そういうことですので、はいあうんうん、まあ、うん、どうですかねきっと。 液体はねちょっとね液体じゃない方がいいですねその型番のあれがあのうんうんまあそういった素材が一番ねあればいいですねうん、うん、まあ見つかるといいですね そ, うそれに合った素材がね はい、まあそんな感じでとりあえず。<笑>